皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年1月29日、今日の新限界諸行も破片しか出ませんでした。これで破片25個、現物0個です。ここまで来ると笑えてきますね。さて、今日のバトエンですが、ようやくというか、早くもというか、SS ランクになれました。アンドレアルカードも手に入れられました。 というわけで、記念に SS ランクの対戦を1回だけやってみましたが、見事に1位になれました。これで2800ポイントになりましたので、ランキングをチェックしてみましょう。おやこれってもしかして1000位以内に入っているということですかでも、これは数時間前の集計なので、今どうなっているかはわかりませんね。まあ、前回大会の1000位のボーダーラインは3700点くらいだったので、まだまだ全然です。 しかも、ここからは順位点のマイナスが厳しくなるので、ランカーになるのって本当に大変ですね。まだ1週間くらいあるので、バトエンオーメンが狙えるようなら頑張ってみます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。